逆、はい、に打ち出せますね。 アプ、ね、ローチが待っます。<笑>いいレーション<笑> 中軸で稼ぐっていうふうに考えてましたので、ね、それ考えになく て, て、将来性が逆に強いていうか、だから、かなまあ、ちょっと、そのトレンジをするかとか<笑>っていうのも興、ね、味<笑><笑>からもしれ<笑><笑>なんいです、ね。<笑> ハハハハ。